はい。というわけで、えー、シビックテックオンラインアカデミー、えー、時間となりましたので、開始したいと思います、えー。よろしくお願いします。私、司会の Code for Japan の関です、えー。で、今日のゲストはですね、Code for Nerima から青木さんに来ていただいております。えパチパチ。はい。という、えー、それでですね、<笑>テーマがですね、えー、シビックテックと、えー、アクセシビリティということで、えー、実は今日使っている UD トークの開発者でも あります。はい。というわけで、はい、いろんな話が聞けるんじゃないかなというふうに思います。<笑>青木さんまず最初にちょっと簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい。はい。えっ、ー、とコードフォー練、ね、馬の代表をあお務めております青木と申します。それでまああの UD トークこれで使ってる UD トークの開発者でも。 あります。なんかこう何かの縁でこうあのシビックテックの方に関わることになってですね、今年去年から今年にかけて結構なんか面白くなるんじゃないかなとい う, ふうに期待はしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、はい、今日はあのシビックテックとアクセシビリティというテーマにしております。 で、えー、簡単にですね、青木さんの方から10分ぐらいですかね、えー、プレゼンテーションを用意していただいてますので、そちらを見てからですね、いろんな質問をしていきたいなというふうに思っております。はい、というわけで、早速、プレゼンテーションお願いできますでしょうか。はい、わかりました。はい。えー、これスライドについてはあのー、HackMD の方にも貼っておりますので、えー、皆さん、お手元で見ていただいても大丈夫です。おやはい、今これ、 あ出てます？はい出てます。はい。はい、にフルスクリーンにして、<笑>これで大丈夫ですか？はいパッチリです。はいはい、じゃ あ, あと改めましてえっとコードフォー練馬の代表をしております青木と申します。はい、ちょっとまずあの、うん、あの皆さん今日参加されている方はもちろんあのコードフォーはご存知だとは思いますがその中でもですねちょっと練馬コードフォー練馬がどういうふうな活動をしているのかってことをですね、うん、ちょっと紹介。 えー、させていただければなと思っております、はいはい、であのー、まあ、まずコードコーン練馬、まあ、みんなで練馬を楽しもうというところであのー、まああのー、なんていうんですかね僕も含めてもうメンバー全員が練馬が大好きなんですよね、うん、なんかこれは結構練馬区民の特徴らしいんですけども、うん、もうなんかなぜか練馬愛がすごくあると、うん、というわけでなんかもう、あのー、自分の住んでるところを なんか楽しもうじゃないかっていうコンセプト。まあ、これがなんかコードフォン練馬にはすごくしっくりきたので、まあ、サブタイトルで、まあ、みんなで練馬を楽しもうみたいな感じでやっておりますと。はい。で、コードフォン練馬とは、まあ、一応、えー、と IT× かける地域課題ということでですね、まあ、東京都練馬区で活動するシビックテック団体と、うん、いうことで、まあ、IT とかデータとかですね、まあ、先端技術に触れることができる気軽な場を提供できたらいいかなと思っております。 まあ、あの、いろんなコード法を見てるとですね、もうオープンデータに特化したところもあれば、あの、それこそお子さんとかと一緒に活動していることころもあったりとかして、まあ、本当にいろんなところを参考にしながら、じゃあ練馬ではどういうふうなあの人を集めてどういうことをやろうかなというのは、まあ、もちろん今でも結構模索中ではあります。はい。うんうん、で、まあ、ちょっと組織の概要ですけどもあの、一般社団法人として活動しております。えっと、代表理事が僕でですね、 今、ありがたいことに、正会員、参上会員合わせて40名ほど、えっ、ー、と、いいますと、はい、企業の会員さんなんかもいらっしゃいます。はい、で、活動場所はですね、えっ、ー、と、練馬駅周辺の、えっ、ー、と、施設でやっております、うん。で、定例会が毎週第3火曜日の夜と、で、セミナー会が毎月6日の、ね、はい、だから月2回定例のイベントがあるというですね、はい、ちょっとお前らやりすぎだろって、うん、<笑>すごいですね。 イコール懇親会の数なんで、はい。だいぶ、あの、<笑><笑>どんだけこう飲み会好きなんだみたいな感じのですね、団体になっております。はい。はい。で、活動方針。 ええー、と、共に考え勝手に作るというですね。いいすねうそう。あのー、これあの、Code for Japan のあの、あの方にこの間来ていただいて、あの、このコセンセプトがいいんじゃないかみたいな感じに言われてですね。<笑>うん、まあ、あの、Code for Japan の共に考え共に作るをちょっとオマージュしてですね。<笑>まあ、共に考え勝手に作るっていうのが、こう、なんか連呼してるとすごく楽しくなってくる。<笑>はい、<笑><笑>というふうな感じで、はい、あのー、やってますと。まあ、あのー、アイデアみんなで出し合って、 なんか、できる人がやっちゃおうよみたいな感じでやってますと。はい。で、それで、まあ、活動内容が大きく3つあるんですけども、えっ、ー、と、1つ目がですね、あの、まあ、練馬区内のイベントの情報アクセシビリティの向上と、あの、練馬区が主催でやってるイベントがすごくたくさんありまして、 うんまあ、そういうイベントなんかにちょっと参加してですね、例えばステージの、えーとまあ、字幕を出し UD トーク使って出してみたりだとか、うんうん、なんかそういう IT を使ってですね、あのー、イベント全体の、まあ、情報アクセシビリティ。ここでいうとやっぱりコミュニケーションがメインになってきますね。例えば聞こえない方が来た時の対応とか、海外の方が来た時の対応なんかで、うん、なんか少しでもこう、えーと、そのイベントの情報が伝わるようにっていうようなところでサポートを、えーとまあ、していますと。 で、この写真はですね、練馬区主催の UD パーク。練馬区がですね、うん、ユニバーサルデザイン、UD ですね。これをちょっと押しているので、そういうイベントが12月の頭ぐらいにいくつかあるんですけども、うん、その中の一つでこうサポートをになっております。はい、シャツあのユニフォームを作ってるんですね。シャツをですね。結構これ着ると、あの、一体感が出て、はい、いい感じです。<笑> で、活動内容に2と。まあ一応コードーなので、オープンデータの活用とか作成なんかで、まあ、あの、区と共同の活動をしております。まあちょっと今2つほど紹介しますが、えっ、ー、と、防災情報、アラネリマップというものですね。あのー、まあ練馬区、まあ、ね、やっぱ練馬区のデータしか出してないんですけども、実は練馬区って結構南北に分断されていて、えっ、ー、と、うん、南の方の人は結構その下の自治体の方に避難行ったりとか、 あの、まあ、上の方、北の方は北の方に行ったりとかで、実は練馬区だけの情報では足りないと。なので、練馬区周辺をですね、アラウンド練馬という定義をしてですね、その辺の情報を全部集めてきて、なんかマップにできたら面白いかなというところで作ってますと。そうすると、実は練馬区は埼玉県にも隣接しているので、実は東京都だけのデータではできないんですよね。なるほど。ということもちょっと分かったりとか。あとはこの練馬オープンデータたぬきといってですね、 えっ、ー、と、練馬区に生息しているタヌキをマッピングするというですね<笑><笑>あの。タヌキの置物です<笑>。置物の方なんですかあの、瀬戸物のタヌキの方ですね。はい。あのー、なんかオープンデータ、データを作るってことを皆さんに体験してもらいたいなと思って、あ、あのー、こちらですね、うちの最年少メンバーの4歳のアキラくんがですね、プロジェクトリーダーになってまして、毎週末タヌキを借り出かけるというですね<笑>、<笑>そういうふうなイベントになっております。はい。 あの一応これも定義をしてまして、あの行動に面しているところにあるタヌキをパブリックタヌキと呼んで、ですね、それをみんなで集めてくると、家、ね、の中にあるのはプライベートタヌキという意味 で, で、すね、<笑>それは許可を取ってくれ、ると<笑><笑>なんかそういうのでこうデータを作成するとか、ですね、うんうん、プライバシーとか、パブリックであるとかってところの定義をちょっとみんなでこう学習するというかです、ね、うん、なんかこういうアプローチもちょっと面白いかなと思って始めていました。 で活動内容3は、ですね、さっきもょあの言いました定例会とかセミナーなどの月次のイベントを開催。やっぱ定例会とかがあると、皆さんあ、この日に来たらいいんだってことで、あのーまあ、来やすくなるし、参加もしやすくなるかなというところです。はいうん、で結構内容に、内容に関してはあのーまあ、難, しい難しいというか、ですね、専門的なこともわかりやすくメンバーの方で工夫して取り上げたりとかしていました。<笑> でですね、特徴としましては、あのー、まあ、この UD トークってアプリを使ってですね、リアルタイム字幕、すべてのイベントに、えっ、ー、と、常設してやっております。で、その後、全文記録を、まあ、えっ、ー、と、翌日、まあ、早ければ翌日ぐらいに、うん、えっ、ー、と、Facebook グループの方に公開をしていますと。 これ写真はですね、あの昨年の Code for Japan Summit のえと写真ですけども、はい、あの、まあ本当にプレゼンの資料の横にですね、スクリーンを置いて、あの毎回字幕をつけてやっております。はい。はい。で、あの、今日、まさにこれ今日ホットなあのニュースですけども、なんと Code for 練りまの公式アプリを今朝、 あの、アンドロイドと iOS 両方ともリリースをしました。はい。<笑>間に合ってよかった。<笑>こちらちょっとなんかまた後で少し、あのーうん、詳しく触れたらいいかなと思うので、ここで伝、ね、え、はい、させていただきます。はい。 はい、あとはですね、あのー、これ、あのー、コードコォー東京の榎本さんに来ていただいて、えー、とやった LINE のボットを作ろうっていうふうなワークショップの後にですね、あの実際僕らでも、あのー、このアカウント展開して、あの今公開をしております。うんうんうん、まだ全然、あのー、<笑>賢くないんですけども、これからどんどん練、ね、馬の情報を入れてですね、あの自動応答のボットを作れたらいいかなと思っておりますと。うんうんはいうん で、まあ、今後の活動ですけども、あのー、まあ、練馬区主催のイベントに積極的に参加していきたいなと思っています。本当になんか調べてみると、自治体のイベントってすごくたくさんやってて、うん、で、あのー、やっぱりその、例えば。 えっ、ー、と、女性金の説明会だとか、例えばその、なんて言うんでしょうかね、区からの案内の集めるシンポジウムだとか、なんか、割とカチッとしたイベントもあれば、うんうん、あの、練馬区で活動してる、そういう地域団体集めて行う、なんか、ちょっと情報交換会とか、いろんなものがあるんですよね。なんか、そういうところに、うんうん、あの、行ってですね、えっ、ー、と、この、この字幕のサポートをしたりだとか、 こういう IT のサポートができますよってことをちょっ と,、えー、と広めていきたいなと思っています。うんうん、なんか結構これやるだけで定期的な活動ができていくんじゃないかなというふうに最近思っています。うん、最近では割と練馬区の方からオファーが来るようになったので、そうなんですか、うん、そうです。うん、月1回ぐらいは練馬区の公式のイベントに僕らの名前で出てって、うん あとはですねもうイベント自体の参加のしやすさについてはもう徹底していくと、もちろん UD トークもそうなんですけれども、例えばやっぱりそのイベントのその時間に来ることができない方、うん、いろんな理由がありますよね、忙しいっていうのもあるし、例えば視覚障害、身体障害なんかであの、ガイドが必要な方なんかはなかなか来れなかったりとか、あとはやっぱお子さんがいて夜空けられない方とかあ、そういう方のためにも Zoom、も z ズームで生中継したりとかですね。 全文記録の作成とか、あとはスラックなんかを使って、えー、ともうオンラインとオフラインの社会をなくしていくとかですね、まあ、そういう、もういろんな形の参加っていうのがあると思うんで、そういうのはもう徹底していきたいなと思っています。はい、あとはもう一般の方からもうプロボノの方まで、あの同じ場でですね、こう情報共有して、あの楽しめるなんか場作りをしていけたらいいかなと思っています。はいなるほど はい。というわけで皆さんの参加を練馬でお待ちしておりますということでですね。あの、なんか東京都練馬区って非常にこう田舎という印象を持たれている方がいるんですけども、<笑>実はもう IT 最先端のですね、うんうんうんうん、<笑>あの街でですね、あのー、ぜひちょっとそういうのを体験してもらいたいなと思っています。はい。で、この写真はあのー、その LINE のボットを作ったですね、うん、ワークショップなんですけども、うん、実はちょっといろいろ指のサインが混じってますよね。こ、は、れ、い。<笑> C だけじゃなくて、はい。はい。これね、あの、手話なんですよ。 コード4の C と4で、これが練馬の手話なんですね、練馬。へぇー。練、ね、馬の手話ってあるんですね。馬なんですよ、馬。あへぇー。馬の手綱 な, なんですねほうほうほうあ。実は群馬もこれなんですよ。だ, <笑><笑>だから練馬から群馬に行くって、すごい手話でやるとね、めんどくさいんですよ。<笑><笑><笑>というわけであの、コード4、練馬と3種類あのいるんですよ、ね。そういうことです うん、はいはい。なんかうちのメンバー手話ができる人も結構たくさんいてですね。うん、はい。うん。なんかそういうのを混ぜて、こう、えっ、ー、と、懇親会なんかが、こう、活発に行われてるという、なんかそういうインクルーシブな場も作っていけたらいいなと思っていますはい。なるほど。というわけで、ホームページと、 フェイスブックのページがありますので、ぜひこちらのご参加いただければと思います。そしてこのコードコネ、今公式のマスコット、マーメリーちゃんというですね、うんうん、多分オープンデータ詳しい方はどっかで見たことあるキャラクターだと思うんですけども、はい、あの、あのパッカーンくんっていますよね。はい、あの、妹です<笑>あ。あの、実の妹です。実はあのうちのメンバーにあのパッカーンくんデザインした人がいるんですよ。あそうなんですね。あ本物です。本物、これ。あの、ー本物なので、はい、あの、例えば、 もしあの他のコードフォの方であのパッカーン君の妹分、弟分が欲しい方ですね、言っていただければ本人書き下ろすと言ってますので<笑>、すごい、それはすごいですね、いいですね。そうなんですよ、はい。はいはい、まあそんな感じであのコードフォー練馬区で活動しておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。うん、はい、ありがとうございます。紹介を終わりたいと思います。ちなみにちょっとパッカーン君を補足するとですね。えっと<笑> 公式のまあ、あれは内閣官房かな、えっと、オープンデータの、えー、マスコットキャラクターみたいなのがありまして、でそれがパッカーンくんというもので、あの今出た、えー、練馬の、えー、キャラクターに非常 に, こうに似ているというかです、ねまああの、制作者が同じということなので、えーあ、そういうふうにあのデザインしたと思うんですけど、<笑>えー、そのオープンデータ の, そのキャラクター自体が、えー、オープンライセンスで提供されているので、 えー、まさにこういうふうに自由に使ってくださいというような、えー、ものだですね。よくあの講演資料なんかにも出てくるんですけど、こうデザインから作るってす ご, いすごい素敵だなというふうに思います<笑>、はい。はい。ありがとうございます。はい いうわけで皆さんも質問あったら HackMD なりこのチャットあの、Zoom の、えー、チャットから質問ぜひしていただきたいんですけれども、うんえー、まずはちょっと私の方からいくつか質問させてくださいただい、はい、えー、そもそもその、コロドフォネリマ、始まりというのは、どういうきっかけで、どういうメンバーで始まったものなんですか、うん、そうですね、あのー、実はまだできて1年経ってないんですね。うん あのー、一応そう3月1日に社団法人を一般社団法人を作ったっていうので、うん、そこをまあスタートにはしているんですけども、うんうんうんまあ、そのちょっと前ぐらいからですねなんとなく市民活動、区民活動がしてみたいなというふうふに思ってて、はい、でそれもちょっと実はあの僕、練馬区で、えー、と会社を経営してていて販売してるんですけども、はいまあ、このツール、練馬区も公式に、うん。 このツールを導入してくれてると。だったら、練馬区の地域団体の方に、なんか、もうこういうツールを使って、いろんなことをこうやってもらいたいなと思って、まあ、話しに行ったときに、やっぱり企業の立場だと、やっぱり営利目的だとか、ちょっとこう、一線分かれるというところなので、 あじゃあどうしようかなと思った時にですね、ちょうどあの隣の新宿区で Code for 新宿を立ち上がってですね、それで少し顔を出してたんですけども、あの、じゃあ Code for どうやったら作れるのって聞いたらですね、うん、あの、なんか名乗ればいいっていうふうに思ってました。<笑>はい、<笑>それでまあ調べたら練馬で誰もやってなかったので、うん うん、まずドメイン取ってですね。はい、<笑>ドメイン取って、ドメインも取れたので、ほううん、でだドメイン取ればなんか誰かもしかしたらやりたい人がそれ調べてこっちに来るかなと思ったら、うん、あの、うん、別に来なかったので。<笑><笑>うん、まあだったらちょっと、すみません、Facebook でなんか、ちょっとこの子を練りも始めたいんだけど、うん、誰かちょっとやれあの一緒にやってみたい人いるみたいな感じでポッと投稿したら結構皆さん興味持ってくれて、 実は私も練馬区練馬区とかそういうのもあって、じゃあちょっと始めてみようかってことで、まあ、キックオフでミーティングをしてみて、うん。それでまあ、徐々に増えてってって感じですね。はい。なるほど。もともと僕自身がその、オープンデータとかそういうのよりは、なんか区民共同、市民共同みたいな形で、ちょっと、あの、活動したいなと思ったのが、あの、きっかけで、それで、あの、ちょうどいい冠があったなというふうに、と使わせてもらった感じです。 はい、なるほどね。そういうきっかけだったんですね。そうですね。はい。もともと、じゃあそうう、うんうん、そういう、そういう、地域貢献活動みたいなのをしたいなと思ってて、ちょうど良いフォーマットの仕組みがあったってそうです、そうです、ね。うん。なるほど、はい。最初っていうのは、えー、っとどう、どういう、例えば活動の仕方とか、 どういうふうにやっていこうかっていうのは、はいまあ、どうやって決まっていったんですか社団法人立ち上げるにも結構、あの、ちゃんと人数とかも必要だったんですけど、どういうコアメンバーでどういうふうな意思決定を定ていたのかっていうと、うんですそうですね。なんか本当その辺も最初手探りだったんですけども、うん あの僕自身がちょっと別のところであのー、市民団体の活動経験はあったので、うんうんうんうん、まあパッと思いつくとやっぱり月齢の定例会と勉強会かなみたいなんかとにかく定期イベントってすごくこういうのって大事で、うん、やっぱあの集まれるときに集まるだけだと多分大体自然消滅していくんですよそうです、ねうん、だからちょっとあの無理して頑張っても例えばだ毎週大何曜火曜日は定例会やるとか、うんうん うん、そういうふうなのが結構大事だなとか分かったので、もうとにかく定例会とそういう勉強会、はいまあ、定期イベントをまあちょっと多めにやろうというところで、うんあのー、始めましたと、はい、でそれで、あのー、その都度フェイスブックで募集したりだとか、うんあのー、自分自身もなんかどっかに行った時にはその紹介をするようにしたりとかで、はいはいはいうん、それでまあ徐々に人が増えていってほ他の地域の Code4 の活動を見てても、やっぱその定例会っていうのは非常に大事に。 来ているところが多いなと思いますね。うん、ですよね、うん。やっぱ大事だと思います。うんうんうんうん、ありがとうございます、はい。ちなみに今どういう属性の人がいるんですかメンバーには。今エンジニアとかの地域にそ。そうですね。結構まちまちですね。もちろんエンジニアも、まあ僕僕はもちろんエンジニアなので、あのエンジニアもいますけれども、はいはい、本当にあの言い方悪いですけど、言い方別にあの、あの悪意はないですけど、一般のおばちゃんだとかですね。 あのおじいさんだとか、はい、うん、そ, うそれこ そ, その職業、仕事を引 退, やまあ引退されてはい、はい、今、地域のこう貢献活動をやられているお年を召した方なんかも結構います、う、今、ん、う, んうん、そ う, 今うち の, その84歳の全盲の方がですね、今、本当に毎回定例会に来てくださっ て, って、はい、まあ、その方は非常にあのアクセシビリティの世界では有名な開発者の方なんですけども、はい、ネマ馬の在住で。 はい そ, う そ, ううん、そういう方なんかも来てくださってますね。うで、はい、さっき4歳っていうのも歳、はい、そ, うそ の, その差80歳ってすごいですね。ですよね、はい。<笑>まあ、半ばネタ的に強引にしてますけれども<笑>家、家族会議みたいな感じもしてるので、はいはい、う, んうん、うんまあ、いろんな形でそのそで、ね、メンバーっていうふうな形で関わってもらえればいいかなっていうようなところですね。 活動ってそのダイバーシティが大事だとかですね、えー、よく言われるんですけど、うん、特に、はい、あの高齢者とかにこの、うんまあ、いわゆる IT っていうところで、えー、危機感があったりとかなかなかこう、うん、ハードル用の高さみたいなのが、うんえーうん、あると思うんですね、えーはいまあ。今日のテーマもアクセシビリティですけれども、うん、そういったところ、まあ、そのお年寄りとかが来てあの活動しているっていうところは何か工夫はしたんですか そうですね、あのー、うーんやっぱり参加しやすさでしょうかね、うんあのー、やっぱりまず IT って聞くだけでちょっと抵抗されて、ゃのを示すっていうか、ちょっとなんか構えちゃう方もいるんですけども、も、うんうん、なんかそれこそ、じゃあ、まあ、全く今、生活に IT がないかと言われると、LINE 使ってますよねとか、スマートフォン使ってますよねみたいな、うん、なんかちょっとした気づきだと思うんですよね。 あの、アウトプットを、こう、うん、わ、うん、かりやすく、なんか伝えるってとこは結構大事なのかなと思ってて、うん。なんか割とその技術系やってると、過程をなんか説明しが ち, がちじゃないですか。はい。うん。でもなんか、例えばその、ホームベーカリー的な、はい、材料をボンと入れたら最後パンできるんだよみたいな感じのことが、多分、面白く IT を伝える方法かなと。 うん、でもちろんその、高齢者が来ると言っても、実はあの、はい、あの高齢者の方でもですねあの、すごく日本の有名な IT 企業に対応された方なんかもいて、うんうん、そう実はあのそ う, うちの1個 の, あの定例会のイベントで自己紹介プレゼントをやってるんですね。うん、自己紹介プレゼン自己紹介プレゼント。メンバーの方に持ち回りで。はい 自分の自己紹介を10分ぐらいプレゼンしてもらうと。うん、そうあのまずやっぱりその、人前で発表するって機会ってすごく僕は大事だと思っていて。なるほど。うん、で、なんかそれをやってみると、実は普段なんかあの来てるあの人がですね、こんな企業に勤めてて、実こんなことをやったってことが分かったりとかするわけですよ。うんただ者じゃないなってことも分かったりとかするんで、なんかそういう発見が結構、あの、ある中で、 みんなこう話をし始めていくっていうふうな、ん、なんかそれでみんな来てですね、次のまた来たくなるみたいな感じになってるかなと僕は思っています、うん、自己紹介プレゼンってすごくいいですね、そう持ち回りで、じゃあ今日次回は何々さんお願いしますみたいな感じで決まるわけですかそうで す, そうです、そうで、ん、す、うん、あのーはい、多い時はその1回の定例会で3人ぐらい発表してもらって。 ももう、あのー、どんなな形式ででいいいすす。っててうう感じにしてます例えば本当にパワーポでスライド作ってきてもいいですし、うんうん、あの紙芝居で紙に書い て, てもらってもいいしとにかく10分間、あのーはい、あるので、あのー、方法から考えましょ う, っていうと、まあ、よくそのやっぱりこう な, なるべく多くの人が発言できるようにとかその最初に自己紹介をみんなしたりとか、うん、そういったことはよくあるんですけど、うんうんまあ、それだとやっぱり時間、うん 足りないですもんね。で そ, んでねうん、その一人にフォーカスしてあなたのことをよく知りたいみたいなそういったのはすごくいいなと思いましたなんかプレゼンテーションってね、はい、あの仕事したりとかもちろん関さんもそうですけどもほぼプレゼンじゃないですか、はい、仕事って、うん<笑> あのそういう機会でもないとやることってないんですよね、うんうんうん、だからコードフォン練馬で初めて人前でしゃべったみたいなメンバーの方もいたりとかしてすごいドキドキしたとか、はいはいはい、<笑>もう緊張で寝れなかっただとか<笑><笑>、うん、でもなんかそういう感覚ってすごく大事なのかなと思ってね、うん、それを乗り越えた先に、うん、なんか話が伝わったと か,、うん、か自分のことを知ってもらえただとか。 うん、そういう感覚は非常にこう、皆さんに持ってもらいたいなというな。なるほど。うん、他の地域のイベントでも、それは使えそうですね。メールでやってるからこそ、できることありますよね。うん、そうですね、うん。なるほど、ありがとうございます。はいはい、あのー、その、今日のテーマのアクセシビリティですけれども、うん、まずは UD トークを使っていますと。というのがありました。はいうん で、えっと、そのイベントの補助みたいなもの、うん、で、まずはその使って、はい、それそういったものを、その、うん、えぇ、ー、の, そのコミュニティのメンバーもいろいろ手伝いしに行くってことですか、うん、青木さんだけじゃなくて。あ、そうですね。うん、えっ、ー、と、あうち、うちからですかはい。孤独を練、ね、馬としてみたいな。うん、はい。 えーとまあ、今のところはその、ね、コード法練馬として、うんあのーまあ、まとまってボンと行ったりとかするので、うんはいはいはい、えっ、ー と, うん、と僕が中心になって、はい、その団体と関わっていくことが多いんですよねあとはそのツールの使い方なんかを教えに行ったりだとか、うんうんうん、あとは実際うちのあの、うちに耳が聞こえないメンバーが結構いて、うん、その人たちが練馬区のイベントに参加。うん したいときに、はい、UD トーク使いたいんだって時ときなんか、あのーはい、区と、あのー、連携して、あのうちが教えに行ったりだとか、う, うちでサポートしたりとかみたいな感じの実績もあったりとかはします な,、うんまあ、なんかやっぱり UD トーク使って、はい、いろんなことをやるっていうアクセシビリティがメインではありますね。<笑>ありがとうございます。はい、あの本当にコミュニティメンバーの中に、ね、そういうい えー、耳の聞こえない人とかもいるっていうのはやっぱさらっと言いましたけどなかなかすごいことだなといいうふうにうまありがとうございます、はいそううん。僕自身がやっぱその UD トークが元々今もともと今日本の企業の耳が聞こえない働くセクションの方とかのところですごく使われているので、うんうん、僕自身もあの聞こえない知り合いが結構いてですね、はいはい、あのそういうところであ普通にこう喋ってる内容が伝わらないんだなと。うんうんなんかあの 本当に障害者の方とかに出会ってみると、こ、うん、んなこと考えちゃうんですよね。例えばイベントに参加した時なんかに、うんうん、ああ、このイベント、もし僕が耳聞こえなかったら全く参加できないなとか、うん、もし僕が目が見えなかったら、ここ全然わかんないなとか、うんうん、例えばね、あの車椅子とかだったら、まずここに来ることができないなとかって、うんはい、なんかもうそういうことがもうずっと考えすぎちゃって。うんうん でもなんか考えすぎることは別に悪くないかなと思うんですよね。だったら、うんうん、あの少なくとも自分が開くイベントとか、まあ、自分が言ってることに関しては矛盾がないように、うん、あのしてみようかなというふうには努めるようにはなりました。なるほど。はい、結構そのまあ、シビックテックの中でもよく言われることがその課題を解決したい場合はその当事者と一緒に、うんうん、その考えるなり。 えーまあ、現場で何が起きてるかをちゃんと見てから、えーうん、今やりたいことだけをやるんじゃなくてその時、うん、にこうあの話をしたりとか一緒にこう課題に対して理解をする共感をするみたいなそういったレベルのことが非常に大事だっていうのよく言われるんですけれども。 ことにも繋がってくるんですね。ですね。あの実際僕練馬区に住んでてもあんまり困ってないので、あの課題があんまり僕自身はないんですよね。はいはいはい、うん、ちょっと練馬区本当に住みやすい自治体なので、<笑><笑><笑>そう。あの、うん、だったらあのなんとなく僕の中ではざっくり社会課題って、うん、なんか福祉か教育だと思うんですよね。なるほどざっくりざっくりで、そのうちの福祉に関してで言うと。うん まあ、あのー、障害者の方なんかに参加してもらった方が課題を持ってきてもらえるかなというところで、うんうん。うん。まあ、例えばイベントを開催して、あの、聞こえない方が参加できないってだけでももう課題ですよね。うん。そうですね。うん、でそれを解決するにはどうしたらいいんだろうかってところで、一個課題解決の、あのー、もうネタが出来上がるっていうので、うんうんうん、うん。まずだから、いろんな方に参加してもらうってところで、既に課題は出てくるかなと思ってます。うん。はいうん ありがと、うございます。はい、あとその、まあ、共に考え、勝手に作るってすごくできだな と, <笑>と。ありがとうござい作る<笑>メンバーって、うんえー、青木さんはまあすごい美術者なんで、ガンガン作れると思うんですけど、うん、他のメンバーとかは作ったりしてるんですか、うん あそうですね、あの最近はあのー、作ってますね、はい、だから作るものが特にやっぱ IT に限ったものではなくて、<笑>あのー、例えばうちのメンバーの方で、大泉隠れ家マップっていうのを作ってる方がいらっしゃるんですもうその方は本当に歩いて、あのーうん、大泉学園駅付近の、そういうちょっと隠れ家的なスポットを写真撮ってきて、 それを、あの、集めてると。なので、チラシなんかも作ったりとかして、うん、あの、ああ、こんな風にまとめるんだ、みたいな。うん。ちょっと今度そのデータを集めて、ちょっと、はい、あの、いわゆるデータベース化してみようかな、みたいなプロジェクトなんかもちょっとやったりとかですね。はいうん、なるほど。そう、なんか別に作るものって、ねうん、いわゆる創作物なので、はい、IT に限らないかなと思うんですね、うん。手段として IT が選べるものもあるっていうだけで、うん、うんうん、はい。 なるほどね、うんうん。それはなんかどういうふうに、その、これやりたいっていうのが生まれてくるんですかそういったメンバーが。 うん、そうなるとですね、共に考えてもなく、勝手に考えて勝手に作るんですよ。<笑><笑>なるほど。これやりたいわって言って。はい、そうですね。例えば、懇親会なんかで、はい、ふと言ったのを、うあのこうふとこう発言が出たやつを、はいあの、僕がちょっと捕まえといて、キャッチしておいてああの、はい、翌日スラックにボーンと投げてみるとか。で、なん か, あのか、まあ、勝手に作り出すメンバーもいるので、はい あのじゃあこれをちょっと持ってきてコードフォー練馬でブラッシュアップしようかとかです ね, ね、うん、そんな感じで始まることが多いですねなるほどね、うん、じゃあそういったところをも う, うまくこう、はいまあ、応援するというか後押し、うん、ちょっとした後押しをしてあげるみたい な,、うん、そ, うなそうですね、うん、はい、うん。すごく自然で、うん、楽しくやるっていうところが、うん、楽しくやってますね よく聞かれるのが、コードフォー練馬、じゃあ何がしたいのって言われるんですけど、うんうんうん、ないんですよね。大きなプロジェクトとか、掲げるものが、うんはいはいはい。うん。なんかそれはそれでいいことなのかなと思って、とりあえず集まって、ね、練馬のことについて話すだけでも楽しいし、 あのまあ、講師の方呼んで、そういういろんなことを知るセミナーをやるのも面白いし、うんで、思いついたプロジェクトを、思いついたことをプロジェクト化して、うんうん、なんかその場でやってみて、うん<笑>あ、みんなが飽きなければ続けるみたいな感じで、うんうんうん、なるほど。そう。持続的ですよね、そういう。うんそうはい 逆に終わりのあるプロジェクトがないから、続けれるみたいな感じのところがあるかなと思ってます。わ、はいうんうんうん、かります、うん。なんか逆にこう課題だと感じていることとか、なんかもっとこういうことできたらいいのになみたいなのっあったりしますか？うん、<笑>えっとですね、うん。別にそんな深刻な問題じゃないんですけども。うん、あの何、ー、て言うんですかね。練馬区の人まあ、この子練馬練馬自体が。 すごい内向きのベクトルが強いんですよね。ほうほう<笑>そう、うん。なのでちょっとあの今年はですね、ちょっとメンバーを外に連れ出そうかなって。おお、いいですね。はい。うん。もっとそう外の世界を知ってですね。<笑>いろんなことをちょっとやってもらおうかなってこんな感じで思ってます。あ、うんこさんそれもすごい行動的ですもんね。そう、あの一応代表なので、<笑>海外的な<笑>あのことをやってこうおね今に持ち帰ってはいるんですけども。うんうん うん、そう、それを言うと、別に特に、あのー、今、抱えてる課題というのは、うんまあ、あったら、なんかメンバーで、あのー、話し合って、勝手に作ればいいしっていうのはどうですかね。うん、青木さんはあの、台湾とかに行っているとこうト、んあのーを提供したりしてましたけれども、そういうふうにこう外に行ったりとか、うんでまあここ、この Code4 の活動をしてから、 何かこう、自分の中で変わったこととかって何かありますか。いや、もう本当、僕はどっちかって人見知りな方なので<笑>そな。<笑>そうなんですよ。<笑>そう、だから、あのーうん、もう、コードフォーに関わってから、うん、非常に外に出るようになりましたね。う<笑>そう、うん、まあ、まあ、引きこもりというか、あの、どっちかって、円、は、楽、い、が好きなんですけど。はいはいうん、あのー、割と外に出るようになったし、うん、で、やっぱり今まで。 あの関わったことない人たちと関わりができるようになりましたね。うん、うんとどうしても、はい、その UD トークのビジネスをやったときは、やっぱ福祉関係が多かったんですよね。うん、うんそのそれこそ自治体もそうだし、福祉団体も多かったんですけども、はい、うんなんかシビックテックっていうアプローチの人たちとこう出会うようになって、はいうん、だいぶなんかこう開けてきたというかですね。う うん、なんかむしろそういう社会福祉の課題とかはシビックテックの大きなその取り組むべきことなのかなとは思うようになってきて、うんはい、でもやっぱり前向きに皆さん考えてくれるので、うんうん、いいかなと思いあの。 コード4との出会いとかですね、はい、もちろんコードージャパンとか関さんとの出会いなんか、非常になんか今年、はい、去年、今年と、非常に僕の中で大きなあのことだと思ってます。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。<笑>まあ、世界が広がったみたいなところですね。すねはい。あのコードージャパンとしても、うん、まあ今回のようにですね、うん、UD トークを、まあ、当たり前のようにこう使わせていただいたりとか、うんはい、いうことで、新しい。 そのうんまあ、サミットでもね、使わせていただきますし、うん、そのアクティビティとか、はいまあ、よりこう多様な人たちが参加できる、うんまああのうん、機会をすごくいただけて、はいまあ、こちらとしてもあの、青木さんのおかげでいろいろ勉強できているな、というふうに思っています。そう言、ん、っ、はい、ていただけると僕も嬉しいです。はい、<笑>皆さん、あの聞いて聞いてる皆さんもぜひ、えー、途中から参加してきている皆さんもいますが、えー、質問とかぜひチャット でいいので、コメントいただけると嬉しいなというふうに思います。ハック MD の方でももちろん OK です。はい。というわけで、皆さんからの質問を待っている間、もうちょっとお話をさせていただきたいんですけれども、はいあのはいはい、アプリ作ってましたよね。あ、そうです、そうです。あ, あれは、なんかそもそもどうして、と、はい、いうかどういう機能を持っていて、はい、なぜ作ろうと思ったんですかえー、っとですね、あのー、まず僕らイベントをやるときに、うん 出血を取るのは結構大変だったんですよ。はいうん、まあ紙にフェイスブックのやつを、まあ、コピーしてきてデ、まあ、リストを作って、はいでまあ、受付作って紙に書くみたいな感じでやっててばありがちな方法ですよね。はい、そうですねただ皆さんフェイスブックやってるわけでもないし、うん、結構突然来たりとかする方もいるし。 出欠自体はいいんですけども、懇、は、親、い、会の<笑>人数報告がですね、はい、重要で、<笑>それをどうしようかなーっていうふうなところで考えたときに、じゃあ、なんか受けあの、イベント来たときに、うんあの、自分でアプリ使ってチェックインして、懇、う、親、ん、会の返事までできたら、その仕事の楽になるよね、うん、と。なので、自分たちの運営の課題を解決するために、はい、ちょっとじゃあアプリ作ろうかっていうふうに思いついて、うん、そしたら、うん あの、割とメンバーの中でも何人か、あのーうん、うん、じゃあ面白いねってこと、と、は、か、い、立ち上がって、年末、そうですね、年末ぐらいからちょっと始めて、うん、パっと作って、今出した感じですね。素晴らしい。うん、はい、うん。そう、やっぱりアンドロイド版も作らないとね<笑><笑><ーん>、と思って。そう、うん。今、まあ、iOS とアンドロイド両方とも出しましたけど。すごいですね。うん、そう。なので、まあ、これを例えば、うん、あのー、まあ、僕らの定例会とかセミナーとかに来てもらって、うん あの、ホワイトボードにイベント ID って書いておくので、うんうんうん、それを入力して、懇親会出席するしないで、こう、パンとチェックインしてもらうと、あの、サーバーの方にリストになってて、はい、で、懇親会何人行きますってので、あの、チェックインして終わったら僕が飲み合いに電話しに行くっていう、そこはアナログなんですけど。うんうん、<笑><笑>そう。うん。なんか本当その部分の、自分たちの内部の課題を解決するために全力尽くした感じですね。うん、う ん,、うんうんそう。いいですね。 結構、コードフォーアメリカがですね、えー、うん、Co Code for a m e がですね、うん、あのまさに出席のカウントみたいなのをですね、す API を作ってるんですよ。はいはいはい。うん、で、その API 経由であの、うん、出席した場合には、ままああその、まあ、アプリとか、アプリでもこうウェブサイトでも何でもいいんですけど、参加ボタンを押すと出欠がカウントされるっていう API を作っています。なるほど、うん。それはやっぱりこう、うん、あの、 彼らって結構、その、例えば年次報告とかの時に、コード4のコミュニティが全世界、全国で、えー、何人何、どれぐらいイベントをやっていて、どれぐらいの人が参加をしていますみたいな、うんはい、はい。で、えー、タイということでその、うんうんまあ、始めたらしいんですけど、はい、はいまあ。そんな感じで、やっぱあの、そういうふうにその過去にあの振り返って、うん、今年は何人ぐらい飲み会行ったねとか、そういったふうに<笑>データとしても使えるのかななんて。 なるほど。はい、うんそうやっぱ記録も残していきたいんですよね、はい、この人はどれくらい出席しただとか、うん、この人、前に着つけただとか、はいうん、それであとあの、ここからのアプリ の, その展望ですけども、うんうん、マッチングしたいんですよ、マッチング。あのはい、プロフィールを今ラ、入れる欄があって、今、名前しかないんですけども。うん そこに、あの、例えば使ってるパソコン、Mac、Windows、スマホだったら、はい、iOS、Android とか、例えば今、あの、気になってること、興味があることなんかをこう、うん、あの、やってもらうと、あの、例えば、こう、それを組み合わせて、<笑>あの、まあ、マッチングして、隣の席に案内するだとか、例えば、こう、ワークショップなんかでテーブルがいくつかある場合に、なんか、 例えば同じ、今回同じ興味がある人同士を、こう、うんうん、同じテーブルにマッチングしてみようとか、逆に今度はバラバラにしてみようとかっていうふうな、なんかそんなような、こう、ことまでアプリでできるようになってくると、ちょっと面白いかなって。はい、なんかアイスブレイクが下手じゃないですか、うん、日本人って。確かに。<笑>そう。でもなんか隣にこの人が座ったってことは、うん、なんか自分と共通の話題があるから、この人隣に来たんだな、はい、ってううなると、そこでアプリ見て、プロフィール見て、 いいですね、あ、ここでちょっとマッチングされたんだってことで隣同士で話が始まるとか、なんかそこまでちょっとできたらいいかなというふうに思ってます、素晴らしい。うん、なんかあの名刺交換の代わりみたいなことももしかしたらできるかもしれないですね。うん、そうですね。うん、はい。そうこんなふうにグループワークとかして、うん、あのあの人と連絡取りたいけど、その後フェイスブックとかでつながるの忘れたみたいな。うん、そうそうそうそう、うん。そういった時でも後からでも連絡取れるとか。<笑>いい そそうそうねうん、ね、うんはいありがとうございます。ちょっと質問が入り始めてい、サポートしましょう。えっ、ー、と石塚さんから質問が入っております、えー。横浜市職員の手話犬が前から有利トークを使いたいと言っているのですが、<笑>職場はなかなか導入してくれないと嘆いていますはい、はい、っていうところですね<笑>で。青木さんの勝手に作るを参考に。 彼ら自身が UD トークを使いこなせるようにするのが一番早いと思って、ご指導いただけるとありがたいですという質問です。<笑>なるほど、じゃあ練馬に来ていただきましょうかね。<笑><笑>なるほど、まずは練馬に来て。そうそうはいうんはい。まあ、とですね、うんあのまあ、僕実はこの横浜市職員の手話犬の人は知ってるんですけども。うんはい もう結構本当に3年ぐらい前からいろいろ話はしてて、はい、なかなか導入しないんですよね。うん、でやっぱり今、ユ d トークにしろその、やっぱりコミュニケーションのツールを今各自治体欲しがってて、い、う、ろ、ん、んなところに話はしに行くんですよ、はいうん。ただやっぱその自治体によるんですよね。その首長がどういう方針でやってるかってすごい、はい、あの大きくて、はいうんそううん、なのでそういうところで、 あのー、こういうコミュニケーションをコミュニケーションを課題に課題と思ってるかどうかっていう、うんうん、なんか僕はまあ当たり前に思ってほしいんですけども、はいうん、なんかやっぱりそれが結構温度差があるなーってとこなんですよね。まあなのでせっかく今「あのーね、Code for 練馬」を始めたので、うんあのー、練馬にこう見に来てもらえるとすごくこう。 区と広東法練馬との共同の図なんかも見れるし、はいいいでね、なんかそれがこんなふうにやってる自治体があるんだよってことを、ねうん、例で持っていければ結構説得材料になるのかなとは思っています。結構他の自治体はこうしていますみたいな、うん、そういう事例って職員にとってはありがたいですよね。そ、うん、そうそう、うん、なんかありががたいいいらしいですよね。<笑>うんそううん、あの私があの関わっている、ね、神戸市、ねうん 最近、あのー、窓口とかに有利トークを全部置くようにした。そうなん。そうなんですよ。すそうなんですよ。はい。も、は、う、いまあ、ありがとうございますみたいな。<笑>私は何もしてないんですけど。<笑><笑>そう、でも、それも、うん、実は神戸市も、結構、その、うん、なんか、福祉の面でのアプローチって、実は三年。 4年ぐらい前から僕やってて、そうなんですか実はあの、ね、この間、おそらく行ってましたので、東灘区の灘区民センターってあるじゃないですか、あそ、はい、ことか僕よ、もう毎年行ってたんですよ、あれで、はいうん、ただやっぱり、なかなかそっちの方ではなんか進まなくて、はい、で今回、窓口に送るとか、議事録作るとかで、うん、要はシビックテックの口で、ぽんと UD トークが入ったのは、なんか非常にあなんか今どきだし、うん、大きな事例だなとは思ってますね。なるほど、うん はい。そうなんですね。うんそ う,、うん、そうそうそう。うん。非常に面白いですね。うん、ね、はい。うん。僕が東長田に行った時もちょうどなんか説明会をやってて、それに行ってますみたいなことを言ってました。うん、<笑><笑><笑><笑><笑>なるほど。<笑>そうそうあれ写真見ななんかやってるなと思って、うん、あなんか楽しいなと思いながら見てた。<笑> ど、ありがとうございます。というわけで、はい、回答としては、うんまあ、あの練馬の定例会に行ってくださ い, っていうことですそうですね、はい。で、手話犬の人とかも、ね、連れてきてもらえるとい い, といす、ね、そうですよね、うんうん。最近会ってないので、ちょっと久しぶりに。はい、わかりました。うん、一つ、うん、ハック MD の方に質問が起きてますけど、はいえー、今、UD トークはどのように発話しているんでしょうか、お二人がつけているイヤホンは、ズームに占有されていますよね。 机の上に iPhone を置いてあって、発話状態の UD トークが立ち上がって、マイク代わりっていう感じですかっていう、かなり、はい、使ったことある人っぽいですね、えーはい、そのその通りですね。<笑>はい、その通りで、今、えー、僕もあおっちゃんも、はい、ヘッドホンはズームにつなげてこう、こんな感じで、iPhone 側はアプリを立ち上げて、別の形、こっちはもうマイ ク, マイクとかじゃなくて、直接拾ってる感じですね。 そうですね。だから、あのこの方法、なんかすごくいいですよね、もう完全に分離されてるから、はい、非常にこう、あのクリアに認識もされるし、はい、あのどっちが喋ったかってことがわかるので、うん、そうですねあの、うん。ちょうど質問の次続きで、発言者の特定とか大 変, 大変そうですが、どうされてますかっていうのは、うん、まさに、えっと、それぞれ使っているんでってうそう、うん、特定がしやすいということですね。うんうん そうだから従来、こういう動画の生配信とかって、うんあのー、そろこそろこ聞こえない人って参加できなかったんですよね、うん、字幕がないわけだし、うんうんまあ、例えばこれで動画を流さなければ、本当に口元も見えないわけだから、何もないわけなんですよね。 なならの動画、要はテレビ会議システムとか、うん、動画の中継なんかでこう字幕が出せるってことは結構画期的なんですよね。うん そ, のうん、あのその世界の中では。うん、そう。でもこういうのをなんかあの、さらっとやるのがかっこいいかなと思って。<笑><笑>そうですねで。で、かつなんかやってる方もそんなに負担にはならないじゃないですか。そうですね。なんかそういうのが結構大事かなと。なんかアクセシビリティは受ける側じゃなくて、やる側も、うん あの大事かなと思っ て, て、そういうやりやすさとか、そうですね、うん、確かに、いちいちなんか、うん、例えばすごくお金がかかるとか、うんえー、とか準備に特別な機材をが必要とかになってくると、やっぱりその、うん、そのコストかけてみたいな、あ の, うん、のにななってししまうかももれないですもんね。そうなんですよ、うん、だからテクノロジーの普及っていうのは、うん、その特別なスキルを必要としないとか、うんうん あのそれこそ誰でもででもきるってととこを目指すす思うんですよね、うんうん、今まで本当に専門職じゃ な, かったか な, ないとできなかったことが、うん、テクノロジーによって誰でもできるようになるっていうところが、まあ、ある種既得権益が失われるっていう非常に闇があるんですけども、うんはいはい、でもそれは別に、ね、どの世界でもそんな風にして、ねうん、テクノロジーは普及してきたわけなので、うんうんうんうん、なんかそこにアクセシビリティのところも そういうふうに考えていけば、もうどんどんテクノロジーは活用していくべきだなとは思っています。す、うんうん、そうですねあの。こ の,、はい、あのオンラインアカデミー自体も、最初はあの UD トークとかも具体的にどう使うみたいな、あんまり、えー、考えてなかったときに、青木さんがあの UD トーク使ってくださいっていうふうに声かけていただいて、うんでえー、あのちょうど年始の年末だか年始だか。うん のときに、ちょうど第1回の前にね、どうやって使うかっていうのを2人で、あの、フットしてね<笑>。ですよね。これならいけそうですね、みたいな感じで、始まりました。うんうんうんうん、まあ、そんな感じで、サクッと、あの、できていくっていうのは非常に、こう、シミ的だなというふうに。そう、だと思います。うんうん 楽しかったですね、はい、なんかこう、うテストして人とかも、ねた。楽しいですよね。そう。はい、これをね、やっぱテクノロジーの活用を楽しんでもらえる人たちと出会えたのがですね、はいうん、あの僕がシビックテックに加わったことの一番の収穫かもしれないですね。そうですね。うん、まあ本当にこう、うん、試行錯誤を楽しんでやれるっていうのは、うん、本の基礎的な能力なのかな、うん、そうそうと思います。うん、というわけで、コメント入ってま す,、はい、ますが、UD、は、ト、いえークを親子で愛用していたら、 聴, 聴覚障害の息子が海外で働きたいと言い始めました。開発者さん応援しています。今日も親子で見ています。いやー、ありがとうございます。い, い, い, い, い, い, いや、ねそう、そうなんですよ。あの海外でのアプローチっていうのはですね、うんうん。やっぱりこういうテクノロジーの一番こう。あのー、入っていけるとこなんじゃないかなと思うんですよね。はいうん、うん、そうだからどんどんなんか？ ね、いろんな多言語コミュニケーションのところでこういうのを活用していけるようになると本当にいいかなとは思ってますね。そうですね、ユリトーク自身その翻訳機能もありますからね、実際あの台湾で大活躍していました。うんはいあのうん ちょっと補足をすると、台湾でと言っているのはですね、えっと、昨年、あの、台湾でガブゼロというですね、あの、すごく大きなシビックテックのコミュニティがありまして、えー、非常に活発に活動しているんですけども、そこがやっていたガブゼロサミットというですね、えー、まあ、インターナショナルカンファレンスですよね。えー、そこに、あの、青木さんの UD トークがを採用してもらってですね、あの、まあ、まさに UD トークを、あの、パネルとかプレゼンテーション、 の中で使ってもらっているので、あの、ユリトークで翻訳機能を使ってですね、そのリアルタイムに、えー、翻訳のものが見れるということで、私自身も非常に役に立ったものでした。うん あれは本当に早かったですね、ガブゼロはね。ガブゼロもやっぱそういうね、う試す力っていうのはすごいで す, ね す, ごいですよね、うん。2週間ぐらいですもんね、コードフォー・ジャパンサミット終わってから、もうすぐのときかやるって言ってそ、うん、そう、あのスピード感はちょっとね、うん、日本もっと頑張れよみたいな感じにましたけど<笑>。<笑> うんあれは本当に僕の中でもこう、うん、かそれまではちょっとやっぱり自動翻訳とかって、自分でもどうなのかなみたいなところはあったんですけど、うん、やっぱあの事例ができて、うん、使う人がちゃんと使う気になって使えば、うん、やっぱある一定の効果はあるなってところで、結構今、僕自信持って、あもう自動翻訳で、はい、あの活用はできますよっていうふうに言えるようになってますね、やっぱ実体験とか、実際の運用事例っていうのは、非常にでかいですね。うんうん まあこのこの配信自体もね英語で聞こうと思ったら聞けるわけですからね。そうなんですよ。うん、うん、はい。うんありがとうございます、うん。はい。また別のコメントが入っています。うん、えー、今本当え庄、ー、内でえー、音を出せないしイヤホンもあれなので<笑>えー、字幕眺めながら Zoom 見てますと活用していただいてますね。いやいいですね。はい、そうそうなんですよ。音が出せる環境ってのが実はないんですよ意外とね、うん、そのヘッドホン忘れてるとか持ってないとか。はい、うん。うん そう、うだからもうあらゆるものに字幕つけた方がその機械損失がなくなるんですよね。うん、うんそれううこそ CM なんかにも字幕全部ついた方がいいと思うし、うん、うんテレビなんかでも結構字幕付与率は結構高いには高いんですけども、うんうんうんうん、もっとてなんかどんどん気軽につけ て, てもらえるといいいかなとは思いますよね。ね。そうです、ねうんあのはい、よく言われることで、まあ、あのユニバーサルデザインとかっていうのは、うん、あの障害を持ってる方だけ。 にのためのサービスじゃなくて、まあ、そういったことをやることで、健常者自身もどんどん便利になっていくっていう、まさにそういう姿が今、ね、コメントでも出てるいなと、ね、そうですね、だから、アクセシビリティっていうのは、なんか、いわゆるそのアクセスしやすさとかなので、はいあの、もちろん受け取る方もそうですけど、発信する方がより考えて、どうやったら伝わりやすいかとか、どうやったらこの人に参加してもらいやすいかとか。はいはい うん、なんかどうしてもその日本だと障害者支援、なんか障害者の自立みたいな形で、うん、そのなんかバリアフリーみたいな感じで言われるんですけども、うん、やっぱりアクセシビリティとかニバーサーデザインは考えるのは主催者側だなと僕は思うんですよね、うん。うん。で、別にそこでね、そのアクセシビリティで用意したツールをなんか一人が使おうが、 1000人が使おうがやることは変わらないわけなので、そうですね、うんどうしてもそこで、なんか、じゃあ、これ何人が見てるのとか、何人が使うのってことを言いがちなんですよね。うんうんうん、でも、そうじゃなくて、このなんかせっかく主催してやるんだから、この話を一人でも多くの人に分かりやすく持ち帰ってもらいたいというところで、アクセシビリティをなんか、みんなで考えていただけるといいのかなと思います、ね、確かに、はい、なんかもうイベントでは使うのが当たり前みたいになっていくとうん、ね。うんうん だといいんですよね。うんまあ、少なくとも、コードフーね、今、僕がやってる限りは口うるさく、む<笑>く<あの><笑><笑>つけませんかとか言いに行くので<笑>、はい、逆にほか の, のコードフォの方なんかでも、ちょっとイベントで字幕つけたいなーって方があったら、はい、あのレクチャーして、ですねその、自分たちでできるようなところまであの僕らで持っていくようにはしたいと思います。うんうん、そうですね、あのぜひ、えー、これを見ている方で、ねあの、イベントを考えてるとか、えー 各コード4のコミュニティで、えー、使ってみたいという方がいたら、ぜひ青木さんに相談いただければと思います。うんうんね、ちなみに、あの私もあの今度2月10日にあの神戸市でですね、あのガブあの神戸市が主催で東京で開催する g ブ v t e c h Summit というやつがあるんですけれども、そこにもあのぜひ使いましょうということで対応を決定しております。うん、そうです。はい。うんはい うんなん感じでどんどんん、うん、なので、もう本当に、例えば c o d e ーなんとの方がもう使ってくださったりとかですね、うん、それこそなんかあの、の共に考え、勝手に使うでいいんで、<笑>勝手に使 う, <笑>そう、うん、勝手に使うでいいので、はい、もう、うん、だからこんなおそらくこのシビックテックやってる方だったら、うん、あのむしろテクノロジーとかも、これアプリと使い方とか、すごく慣れてると思うので、うん、もうどんどんもう、本当に勝手に使うみたいな感じで。 やっていただけるといいかなと思ってます。うん、はい、ありがとうございます。はい。えー、皆さん他に質問があれば、はい、まあちょっともう一つぐらい分けられるかもしれませんが、うんえー、そろそろ時間が来てる、はい。で、えっ、ー、と、まあこれからの、まあコードー練りまでも個人的なものでもいいんですけれども、うん、何か、えー、こう、 今後の報復というか、ですね、なんかこういうことやっていきたいなみたいなのものがあればお伺いしたいなと思うんですけどうんそれもね、よく聞かれるんですけどね、はい<笑>うん、まあうんうんまあ、とりあえず Code4 練馬は、うん、あの続けていきたいなと思ってます。つまり、まあ、今年で2年で目に入るんで、はい そう、一年間振り返って、活動してきた内容とか、うん、あとペースとか、そういうのもちょっと振り返って、より良いちょっと活動方針とかですね、そういうのはちょっとやっていきたいなぁと思ってますね。うん。うん、であとは、あのー、やっぱもっと他のシビックテック団体と関わりを持って、はいはいうん、で、その、まっぱこここ練馬が、えっ、ー、と、一番強いのは、それこそやっぱアクセシビリティなんですよね。はい、その障害者の方の参加があるとか、うん、こういう、 参加のしやすさ自体を課題として抱えてるっていうのは、なんか、割とコードフォン練馬の特徴かなと思ってますね。逆に大きなプロジェクトがない代わりに、<笑>課題解決は内側からやるみたいなところで、はいうん、なんかそのあたりのノウハウがたまってきたら、本当他のコードフォンとかシリテク団体にも紹介したいなぁとは思ってるんうの、ん、で、うん、そうですね、やっぱ外との関わりを今年ちょっと持っていきたいなぁとは思ってますね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。 えー、そうですね、あのー、皆さん、まあ、例えば聞いている皆さんが、フ、え、ォ、ー、ードフォーリマのイベント、興味あるな、次回参加したいなと思ったら、えー、アプリをインストールするのがいいんですかとまず次の、えー、とイベントは、うんあの、2019年2月19日になります。 はいはいうん、で、そこにあのアプリをインストールしてきていただけると、はいはい、あの楽しくチェックインができると。<笑><笑>そうあの、まあ、アプリでも情報配信はしてるし、フェイスブックページでもホームページでも、うん、そのイベントの連動があの、イベントの情報が公開されてるので、なるほどうん、そうまだそれが今一元管理できてないのはちょっと面倒くさいので、そこの課題を今度解決しようというふうな感じ方が、はい、動くというですね。はいはいうんそう うん、アプリに関しては、ちょっとアイコンがあるだけで結構気分が上がるかなっていうところですね、はい、<笑>確かにそうですね。そううんはい、アプリは本当にあのそのうちオープンソース化ぜひしてほしいなと。 そう、あのー、僕も横展開してちょっと使ってもらいたいなと思ってるんで、はい、まあ何かしらのちょっと形をとって、あのー、やっていきたいなとは思っています。是非是非はい。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます、うん。というわけで、まあ大体時間になりました。はいえー、今日は本当にたくさんの人に参加いただいと思、うん、った。いや、ありがとうございます。もう練馬がいかにこう、素晴らしいか、はい、楽しいかをちょっとですね。<笑><笑> <笑>やっぱいろんな人に参加してもらえるだけでも、やっぱり懇親会が楽しくなるんで。うんうん僕 は, 全でね、はい、そうです。それはすべてですよね。うん、そう。そうですね、懇親会非常に大事ですよね、うん。そう、もう聞こえない人、見えない人がごっちゃまでになって、懇親会いるので、うん。で、やっぱ懇親会でもユーディトーク使ってるわけですか。あ、もう使ってますね。すはい。もう酔っ払う前にですね。でも懇親会なんかでも、ユーディトーク使って、コミュニケーション取ったりとかですね。うん、うん、なんかそういう。 インクルーシブな感じでやってると、自然の話しかけ方とか、はい、あの、こういうふうに話すってことが身についてくるので、はい、うんなんか、そういう場は大事にしたいなと思ってますね。これからも。はい。はい。ありがとうございます。はい、というわけで、えーうん、今日は以上としたいと思います。本当に。えー、1時間あっという間ですね。うん、はい。一時間あっという間ですね。うん、本, 当本当にありがとうございました。貴重な音響、はい。はい。ありがとうございます。いいはい。はい。はい。皆さんの、えー、心の、えー、拍手も。 聞こえております。<笑>はい。<笑>次回はですね、えー、こう、あの、Civic Tech Academy は、えー、Code for Saga の牛島さんに、えー、参加していただける予定になっております。2月6日5時半からですね、えー、またイベントページ等で、うん、えー、 あの、報告していきますし、あのー、ハック MD のところからですね、あの、前回の記録みたいなところに、えー、今後の予定とかも含めて入ってますんで、えー、そちらをチェックしていただければと。もうすでにページ自体はありますんで、えー、参加していただければ幸いでございます。はい。えー、っと、最後にコメントで、えー、関さんのムーディーな背景が気になる と, い, というふうに言われますけれども。<笑>今日は合成じゃないんですか、はい 今, 日ですね、今日は合成。 はい。か PC から合成する場合に、ですね、はいなんか後うん、後ろの背景が暗すぎると、なんかうまく合成できないで、ね、なるほど、なるほど、はいはいうん、えー、今日はあの、うん、いつもいる、天空霞が関というところからお届けしました。はい、背景、重要ですね、僕、すごい初対面見てますよね、背景ね、<笑>カーティンに<笑><笑>これ、次から出る人はちょっと背景の演出も考えて<笑>、そうですね、<笑>がいいですね、はい、うん。ズームの機能では、バーチャル背景みたいなのがあるので、うんで、それを使うと面白い背景。うん というわけでした、えー。次回、ちなみに Code for s の牛島さんには、えーまあ、まさに九州エリアで の, あの各地の Code for のコミュニティの盛り上がりということをお話ししていただく予定ですので、お楽しみにと。うん、あと、今日の配信の模様は、あとで YouTube でもですね、 字幕付きで公開される予定になってますので、はいえー、途中から参加したとか、えー、あとあの他の人にも知らせたいという人はその YouTube、えー、の方をお待ちいただければと思います。はい。と、はい、いうわけで、はい、第2回はい。というわけで、はい、えー。シビックテックオンラインアカデミー終了いたしたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。はい。はい<笑> はい。では、終了します。皆さん、お願いします。はい。さよなら